ここは久留米筑後川の恵み受けて栄えた町三社の町と呼ばれてた自転車形一社一社の町どうもシンガーソングライターの野田勝彦です歌の中にもあるように久留米には筑後川が流れております昔から川のそばには文化が栄えると言われておりますが あの世界のブリヂストンの発祥の地も実は久留米なんですよねそして靴会社アサヒシューズムーンスターもありまして、えー、久留米はゴムの町とも呼ばれておりますあの家旅を発明されて炭鉱時代を支えられたお話は感動的ですよねそしてそして久留米はお琴の発祥の地でもあります だからか久留米にはミュージシャンや芸事が達者な人が多いですもんねそんなそんな歴史たくさんの久留米の街へぜひ皆さん遊びに来てください WalkingWalkingWalkingMyWayWelcome 久留米乙女木の街